皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。4月7日。ようやく私にも、気象獣と戦うチャンスがやってきました。初見です。予習していません。モグラなので、ギリギリの戦いになるはずです。いわゆる自信技を使ってくるので、スティックに持ち替えながら戦っていきたいと思います。早速死にました。油断しすぎです。サポート仲間がジバルンバサンバを避けてくれませんね。 暗い判定が早すぎて避けきれないんでしょうかこれは大変ですこれは完全に見えてませんでしたね常に敵モンスターを画面の中心に捉えておかなくてはいけないということですいいサンプルを提供してしまいましたというわけで早くも全滅のピンチですこれはダメかもわからんねサポート仲間との相性が悪すぎます 応援部隊がやってきました。ありがたいです。この応援のテンションアップ効果で戦況を打開できるかもしれません。デスマスターを生き返らせて、ここからが勝負です。魔剣士のダークマターも入りました。そして、ここで最大の謎現象が、この戦いに終止符を打ちます。今、ジャンプして、ちゃんと避けましたよね。もう一度、ちゃんとジャンプできてますよね。これじゃダメってことですか ダメってことですね。そうですか。わかりました。とても納得できない終わり方でした。外旋の調子が悪かったんでしょうか。そんな終わり方でした。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。